昨年の全中女子1500メートル優勝で1月15日の都道府県大港女子駅伝3区で区間新記録を受立したドルーリー・シュエリー、鶴山中んが津山市の一員として出場。3区 3km を走り9分40秒をマークして区間賞を獲得した。5位でタスキを受けたドルーリーは3人抜きで2位へ浮上。 9分40秒は2016年に倉敷市の金光幸、倉敷はじめ中、厳東海大が作った区間記録9分50秒を7年ぶりに10秒更新するもの。区間2位に37秒の大差をつけた。ドルーリーは昨年の中学ランキングで400メートル、800メートル、1000メートル、1500メートル、3000メートルの5種目においてトップ。 初の主要駅伝大会となった都道府県女子駅伝で17人抜き、3トル9分02秒の区間進という衝撃の走りを見せていた。2月5日の日は高クロ第8回全国中学生クロスカントリー大会、滋賀希望が丘文化公園の2トルにもエントリーしている。 レースは1区から1度も周囲を譲らなかった岡山市北区が2時間15分29秒の大会シーンで優勝。アンカーに入った9区の若林 大, 大、中大が区間2位で締めくくった。なお、同区間区間賞は笠岡市の窓か健介・駒大だった。津山市は最終的に6位。米印16日追記。月陸編集部。 ドルーリー選手ばかり注目されてたけど、何気にアンカーの区間賞争いも注目だったんだね。箱根1区2位で優勝貢献の駒沢副賞の NVS 箱根6区2位で準優勝貢献の中央首相の若林とは、ビジュアル、実力、実績、全部揃っている。人気でない方がおかしいぐらいの逸材。マスコミが騒ぎすぎなければ良いが、 でもカナダ国籍選ぶかもって聞いたけど、そうなると将来はカナダ選手になっちゃうのか。惜しいね。大阪薫 A の高松選手の様に中学で燃え尽きないで欲しいね。女子選手の場合、高校大学や社会人になるとなぜか記録が出なくなる選手が多くなると聞いたものですから。 記録は平凡だけど来週のクロスカントリーに照準を合わしているだろうから十分ですね。走ってくれてありがとう。すごい。未来に期待が持てる逸材ですね。大切に大きくなってほしいです。すごい選手やね、フワちゃん、見たく怪我の多い選手にならんとうまく育ってほしいわ。あと日本国籍を取ってほしいけど、こっちはしんどいか。 やり投げのあの子もそうだったけどある一つ前後に死が始まるよね。もしドルーリーが黒人とのハーフならマスコミや日本国民の彼女を見る目が変わっていただろうな。